皆さんこんこにちは、サルです今回ねダイソーの新しいポケットストーブメスティンに入るよっていうね小さめのやつこれについて知りたいことだけを確認する動画を撮ってみますブツはねこのダイソーのポケットストーブメスティン1号用に収納可能新しいやつですねであの小さいメスティンに入りますよというやつとなりますはい、であの酒井チャンネルさんがね 細かいレビューしててくださってるのでそちらと被ることはね、今回ちょっとあんまり、えー、紹介しないと思いますので、まあ速報動画ということで、ね、サカイチャンネルさんのね、あのー、動画の方はまた、えー、概要欄にね、貼っておきますので、そちらでご覧ください。私が知りたかったこと1つ目はですね、まずあの、メーカーですね、ダイソー産業は製造業ではないと思うので、おそらくね、どこかにあの発注して、 えー、購入してるんだと思うんですけどそのメーカー製造業者名は出てないので、まあ、ダイソー産業というふうになってますね、えー、とあとちょっと気になったのが説明書でしたね、まあ、平らで安定しているところに置いてください中央に固形燃料をセットしてくださいにってますねあとメスティンやシェラカップなどの調理器具を本品に載せてくださいとシェラカップになってますねシェラカップこうちょっと閉じた状態でね上に置くような感じ そして固形燃料に火をつけてくださいとブルーの、ね、メダノール系のやつですねそれを想定して作ってるということでした、はいえー、と材質はアイエンメッキ鋼板にリベットリベットが銅ですねこれねメイドインチャイナと、えー、説明書はそんな感じですねでこれが実物ちょっとなんか隙間が空いてますねここね うん、精度的にはね、<笑>良いとは言えないですね、これね。まあ、私はあまり気にしませんけど、うん、ちょっとこう、当たってますね、この。右半分が下にずれてますね。0.5 ミリぐらい。という感じです。まあ、使えないことはないのでいいんじゃないですかね。で、えー、こういう型押しがしてあって、まあ、全く今までのポケットストーブと同じスタイルですね。なんかちょっとこう、ブルーのね、 えー、あの保護シールがね廃いんでしょうけど剥ぎ残しがいくつかあるかなという感じです答え差もねいろいろあるかもしれないんでねちょっともう1個も出してみましょう2つ一応買ってきました調べたいことがねあったのではいこちらの方がなんかブルーのシールがねあのより分かる形でねなんか点々と残ってますねなんかねはいまあ いいでしょあの<笑>これもちょっと隙間が空いてる感じそこも一緒ですねはいでえー、開閉はねスムースだし途中で止まるもね止まりも し, かしっかりしてるしいいですね一番開いた状態それからこのぐらいの状態ここでも止まるのはここが引っかかってるからかこれはあんまり意味がないねはい全開かまあ白、えー、カップサイズかということで比較的安定してるような気がします 330円安いですよねこのサイズそんな気がします続いて知りたかったのがこのダイソーのねあ落ちちゃったメスティンこれが 1.5 号用と1号用この中にねスタッキングできるので結構してる方多いんじゃないかなと思うんですよねここにねぴったりはまるとはいそういうのも分かりますよね で、え、二つ入れば、この二つのね、メスティンで同時調理ができるじゃないですか。で、二つが、あ、入れるんだ。全然普通に入りますね。あ、ということは、これ一個持っていけば、ということですよね。で、これをセットして、まあ、一つ。それから、もう一つ。 はい、でこう置いてこう置いてまあ2つの調理ができるということですねこれは結構いいですね炊飯をしつつのこっちで例えばねちょっと何かあったかいものを作ったりねできるということですね2つ入る前提であれば、えー、いいと思うんですね2つ入れた上でなおかつこういうのも入れば い, いんでしょうけどねこれ切っちゃわないとこいつは入らないですね飛び出しますもんね、うん、この高さがねあとわずかなんでまあ多分これ以上入れないかなという気はします、はい、これがね知りたかったことの2つ目です次に知りたかったのはパック燃料ねこれはもうポケットと相性抜群これはねあのー、入るんです分かってるんです 一応入れます分かってるけど入れます2個、まあ、ギリギリですねギリギリですけどはい入ります問題ないです特にね、えー、中で破れてまずいなっていう感じはないですポケストの基本はねこのパック燃料だと私も思ってるんでブルーの固形燃料だとねどうしてもねあの高さがあるので蓋が閉まらないんですよ あとねブルーの固形燃料の場合はあのー、薄いフィルムでねあのラップしてるやつだとねだんだんこうそこからアルコールが揮発してね時間の経過と と, ともにねなんか減ってくるんですねそれが嫌なのであんまり、あのー、携帯に不便なのでは使わないんですけどこれです キャンドゥール言ってるブリキ携帯灰皿こういうやつですねこれねめちゃくちゃいいんですよはい見えますね見えますよねこれね実はえもうこの着火剤ジェル状のやつこれをね入れてるんですで重さは測ってるんですけどえっとね2週間経ってもねもうほぼ減ってないんです だから実は、ここのもともとついてるなんかこう、本来、これ灰皿なのでタバコのね、煙とかがえここからねえ外に漏れるのを防ぐためにこういういちょっとこうゴム状のね、シールが厚みが 1.5mm ぐらいあるそうなねついてるんですけどでこれでね、ここ押さえてくれるのでうまい具合にね、揮発しないんですね。これ非常に い, いんですもう ポケットストーブ用は私これでいこうかなと思っててこれがですねあの今までのポケットストーブだったら入るんです今までのポケットストーブっていうのはこういうやつですはいでここにですねなんとぴったり収まるという動画をね実はえ作ってるんですけど今でめっちゃいいんですでここから出してえこれで火をつけましてまあ風合をこうかつけまして でごとくを置いて、えー、ここで調理をすると完璧なんです今 の, 今のところ私の中でこれが完璧なんですブルーの固形燃料はねあの微妙に量が足りなかったり余ったり、えー、こちらだとね調整できるので微調整ですねそれが一番いいんですねと思ってたんですけどただねいかんせんこれがギリギリなんですこの中華の場合だからこっちだと入らん可能性があるんですと思ってちょっとやってみますね 入らんかないけます。これ締めるときはね、まずこっちに寄せてから締めます。はい。えー、うわ、これはきついな。無理やりやっちゃうと入りそうですけど、やってみましょうか。はい、やりました。かなり無理やりです。えっ、ー、とね、何、うん、<笑>て言うのかな、これ。あのね、潰れた感じはないですね。 こいつが潰れちゃったよっていう感じはないんですけど、うん、ここねもともとヒンジになっててねこう蓋が開いたり開いても落ち外れないようにねヒンジになってたんですけどそこのヒンジを外してるので少しねここがよいしょ浮くんですここが 1mm ぐらいかなその分浮いてるのでその部分が特に、えー、押さえつけられる感じだからね 入入るのは入りますただちょっと無理やり感があるので少し空いてます。っていう感じかな。まあまあけどね、個人的には OK ですね、これ。使えますね。ということは、めっちゃいいです。はい、ただ、今までのこの風貌ですね、自作ですけど、これが使えるのかという点については、うん、使えないかな。使えないですね、微妙に。 幅が違うので入んないんですよそうなりましたね、はい、ちなみにねこれ S ビットミディアムちょっと大きいんですよこれはねこれはこれで便利なんですけどいろいろともともと付いてるウィンドスクリーンがあるんですミディアムのこれだったらなんかうまくやる方法があるかもしれませんけどないダメですね飛び出しちゃいますもんね それもね、知りたかったことの一つだったので、それからね、このごとく、自作で作ったやつ、今までのやつにぴったりなんですね。これがどうなっちゃうかっていうことですけど、はい、こうですね。ただ、前後にやっぱりね、ずれるようになったので、あまりよろしくないですね。その辺がね、今回知りたかったことです。だからまとめますと、この、 2つメスティンね、えー、親子セットみたいなねでこの中に、えー、2つ入るので、まあ、2つ持っていった時に、えー、同時に2つ調理ができるというメリットは非常に大きい今までの風貌と如とくは、えー、ちょっとぴったりじゃないので、まあ、使えないことはないけど、えー、こうやって持っていこうとしても余計なスペースがあってせっかくのコンパクトさの、ね、メリットがなくなるのでダメということ はい、それからこのブリキ携帯灰皿は、まあ、使えますよということです、まあ、これが多分ね今後私のポケスト用のメインの燃料になると思いますこの動画いいなと思った方は高評価ボタンそれからチャンネル登録もよろしくお願いします